こんにちはロです今日はですねおすすめのライフハックって話をしていこうと思います皆さんライフハックっていう言葉聞いたことあると思うんですけども人生で活かせる役に立つ、えー、所生術っていう話です実際いろんなサービスがあってでそういったサービスを使いこなすことによって自分の人生が良くなったりしますよね例えば最近で言うと PayPay ペイペイだとか LINEPay だとかっていう QR 決済が流行るようになってきました そういったあの新しいサービスを使うことによってより自分の人生が便利になってくるそういった、えー、ライフハック自分の人生をハックするようなおすすめサービスだとか処世術を今日はお話ししていこうと思います、えー、僕のチャンネルではですねこうしたあのライフハックだとか コスパ生活をまとめてるんですけれども正直色々ありすぎて何をしたらいいのかわからないっていうことを回避するためにも今日は9つのパートに分けてお話ししていこうと思いますで実際に聞いてくださった方があ、これだったらできるなとかこれやってみたいなと思ったやつだけやってみてもらってで実際に人生がより良くなればぜひぜひねコメント欄とかあとはメッセージだとか Twitter もやってるんでよかったらフォローしていただいてリツイートだとかコメントしていただければなと思います まず今回ですね9つ話をするんですけれども1つ目1つ目何かっていうと独学することとを趣味にすることです。るここでれめちゃくちゃおすすめなんですけれどもこれ何なのかっていうことなんですけれども例えば僕が英語を独学しました動画編集の方法を独学しましたあとはブログの書き方だとか 会社の経営の仕方だとかっていう風なものを全て結構独学してきたんですよね独学することを趣味にすると何がいいかというと役に立つことをするように自分の中でマインドハックできることです役に立つことって何だろうなとかこれが仕事にどうつながるんだろうなっていうふうに常に考えながら趣味をすることができます僕がちっちゃい頃小学生ぐらいだった頃ゲームをすごくしてたんですけれどもゲームってなかなか役に立つって 言いづらいですよね今でこそ e スポーツって言ってもう極めた人が仕事にすることができるんですけどもゲームってまあそのの場は楽しいんですけどど将来のこととを考えたらちょっとどうなのっていううところがありますよねそういった将来のことだとか長期目線で考えた時に役に立つことを趣味にするだとか独学することを趣味にすることによってより自分の仕事の面でスキルアップができるというところで1つ目に独学することを趣味にするという話を持ってきました。 例えで言うと、僕の場合、英語を勉強して、英語を勉強した方法をブログに書いて、で、ブログってどういう風に読まれるのっていう形で独学をして、あ、これだったら SNS やったりだとか、YouTube やったら面白いんじゃないのって思って、SNS を勉強したり、Twitter だとか、YouTube の発信の方法だとか、で、その発信の方法を学ぶにあたって、動画編集の方法だとかを学んでいくという風に、どんどんどんどん自分のスキルアップをすることを趣味にすることによって、より人生が面白くなるという感じです。 で最終的にですね英語のブログをブログで発信してでブログで発信したことを見てくださった英会話スクールだとか留学学校だとかの方が連絡をしてくださってそこに取材を行くっていう風にもうに自分の人生をコンテンツにしながら独学を趣味にすることによって面白くどんどんどんどん人生が回っていくのでいいのかなという と, いうところで1つ目に独学することを趣味にするということを置いてきました次2つ目 何かというと本を読んで行動することですこれ結構僕の動画でも言ってるんですけれども本を読みっぱなしにするんではなくて読んだ情報をもとに自分で行動していくことです。これ結構ハードルが高いように感じるんですけれども例えば雑誌を見てその雑誌に載ってる面白い本面白いアイテムを実際に買いに行くっていうのも行動することの一つですよね。 例えば雑誌に載っていたおいしいラーメン福岡のラーメンがおいしいっていうふうに書いてあったらあ実際に福岡行ってみようかなっていうふうに思ってそのラーメン屋さんに行くっていうのも行動パターンですそういうふうに本を読んで情報を得て行動に移すこういうことを常にやっておくと面白くなってきます例えば僕が最近読んだおすすめの本は読書をし、ね、仕事につなげる技術っていうふうに山口周さんの新しい本が、えー、あるんですけれどもその本 を元に独学することを勉強しているというところなんですけれどもどんな本かっていうとこれですね読書を仕事に繋げる技術っていう本があるんですけれどもこれに書いてあるのが特にそうで独学をすることによって自分の人生を活かしながら仕事にしましょうねっていう内容なんですけれどもこれ結構良かったです何がいいかっていうと僕が要するに言っているような独学することって結構簡単 で, でプラス今の時代 YouTube だとかブログだとか あとは SNS だとか、えー、Google だとかを使ってもう独学するってできますよねっていうところから始まってるんですよ。それと同じようにもう独学して何でもできますよ。で本を読んで行動しましょうねっていうような内容が書かれていてで今日の僕が言っている本を読んで行動するっていうところにねすごくあのぴったり合ってるのでよかったら見ていただいて読んでいただいてで自分もどういうふうに行動すればいいのかっていうのを、えー 考えていいただければなと思いますで2つ目本を読んで行動することこれを趣味にするとライフハックになるというところでした次3つ目何かっていうとコスパ生活をすすることです僕が1年以上こういったコスパ生活のことについてまとめてるんですけれども例えば福岡だとか 月4万円だとか5万円円だだととかか5でで生活できますよねってていう話をしてますそういうふうにコスパのいい生活を心がけることによって何が一番いいかっていうと自分がやりたいこと自分のやりたい時間だとか自分が使いたいものにお金が使えるっていうのがコスパ生活のようですもうこれは散々言ってる詳しく知りたい方はコスパ生活だとか福岡のコスパ生活について概要欄に別の動画を貼っているのでよかったら見ていただければなと思います3つ目がライフハックコスパ生活をすることでした 次4つ目ミニマルなアイテムで過ごすっていうところです。5つ目のリュック一つで旅をするっていうのと一緒なんですけれども、ミニマルにあの自分のアイテムを整えることによってより移動がしやすくなります。これ何のメリットがあるかっていうと、例えば福岡でイベントがありますと、でも私は東京に住んでますっていう時にやっぱり時間と移動距離があるのでなかなか福岡に行けないですよね。 例えば逆も一緒で福岡に住んでるんだけど東京でイベントがあって東京のイベント行きたいんだけどなかなか行けないなっていうのがあるじゃないですかそういった機械損失行きたいけど行けないっていうような時間と距離の関係を崩すことができると例えばミニマルに僕みたいにリュック一つで旅をするようなタイプの人間アイテムを持っていれば簡単に移動することができます ただまあね、飛行機代だとかっていうふうに時間だとか考えると結構移動しにくいんですけども、やっぱり移動のハードルが結構下がってきます。僕の中の感覚でいくと、例えば福岡から東京だとか行くのって大体往復4万円くらいかかってくるんですよ。3万円か4万円くらい飛行機代かかってくるんですよ。ただ、福岡から台湾だとか、福岡から韓国行くのって大体往復2万円くらいで行けちゃうんですよね。そういうふうに、あの、旅がしやすくなる。 移動しやすくなるっていうのでミニマルにアイテムで過ごすことによって移動がどんどんできてで自分が行きたいなとかやりたいなって思うことがもうスムーズにできるっていう意味で4番5番にミニマルののアイテムででで過ごしてててリュック1つで旅すするのが面白いですよっっ話を持ってきましたやっぱりミニマルのアイテムにするとすごく選択も狭まって決定権がより少なくなるので自分の意思決定でどんどんどんどん行動できやすくなるっていうのが4番5番という話でした。 次6番目えフリーの仕事を作るって話なんですけどもこれ今の時代にぴったりですよね、えー、個人で仕事をするだとかやっぱりもう終身雇用が終わってきて、えー、もう早期退職だとかっていうふうにもう募っている時代ですよ。ということは日本の会社が僕たち個人を守ってくれるかっていうとなかなか守ってくれるような会社って少ないですよねそうなってくるとフリーの仕事を、えー、実際にやってみるっていうのは結構なラインワークかなというふうに思います。 で実際この中でもやっぱり仕事になるとで独立をして一人で仕事をするっていうのは結構なハードルですよねなんで副業というようなあのサブの仕事としてフリーの仕事をやっていくダブルワークするような感覚で一つ仕事を作るっていうのはいいのかなと思っていますライフハックとしてフリーの仕事を作るという意味でやっぱり分散投資とか分散で仕事をするっていうのはあのリスク回避の中で 重要ななポイントになってくるので例えば会社員をしながら副業としてライターしてみたりとか会社員しながら YouTube をやっててもう YouTube の収入がもうすごくもう会社員の何十倍にもなったとしたらそれは独立してもいいですしっていうふうにやっぱりその選択肢を持っておく自分の中でストックさせておくっていうのがポイントという意味で6つ目にフリーの仕事を作るという話を持ってきました次7つ目フリーランスの仲間で仕事をする 2020年はコミュニティ事業がすごく発達しますよっていう話を僕の中でよくしてるんですけれどもこれ何かっていうと個人で仕事をしてる人特にフリーランスだとか新卒フリーランスでもう会社に勤めるのがフリーですよねっていうふうに思ってる方がもうたくさんいらっしゃってその中で独立してる人がどんどんどんどん増えてきてますただ実際フリーの仕事ってなかなか仕事になりにくいっていうのがあるんですよやっぱりフリーランスってまだまだフリーターだと思っている人も多くて で会社を作って会社で経営して回して法人契約をして仕事をしてる人僕みたいなタイプは法人を作って法人契約をして相手と仕事をしてるんですけどもそういった人たちがどんどん増えてくるとってなってきた時にフリーランス同士で外部委託をして一緒に仕事をしてくる人が増えてきますなんで7つ目にフリーランスで仲間で仕事をするって話をしてるんですけどもこれが今後2020年より深くより広く広がってくるかなというところで7つ目に持ってきました 次8つ、ね、僕も今オンラインサロンで仕事のシェアをどんどんしてるんですけども例えばですねあの広島のちょっとした島で町おこしの PR をサロン内で一緒にやったりだとかあとは仙台で今度イベントをするんですけどもサロンのメンバーと一緒にイベントを作ったりだとか外部の人を呼んで一緒にトークイベントしたりだとかっていうふうにいろいろとサロンを使って仕事をするっていうのが今後増えてくるかなと思ってます僕と一緒に仕事をししたい方もしくは えー、面白い仕事を一緒にやりたい、えー、もしくはあのこういう仕事どうですかっていう風にいらしてくださる方がいらっしゃればぜひぜひあの概要欄から飛んでいただいてオンラインサロン入っていただいて一緒に仕事をしましょう、えー、めちゃくちゃねやっぱオンラインサロン面白いですね面白いですいろんな人がいるんですよ例えばあのもともと映像のテレビの映像制作だとかしてる方もいらっしゃいますしデザインの仕事すごく特化してる方賞をもらってる方だとかもいらっしゃいますし方、えー、や あのフリーランスとしてこれからどういうふうにやっていけばいいのかわからないというかえ初心者ですという方も結構いらっしゃいますしえミニマムな生活しててミニマムなイベントを今後開催しようと思っててえどういうふうにしたらいいんですかっていうような質問をしてくる方もいらっしゃいますもういろんな方がいらっしゃってその中でやっぱそのシナジーというかいろんな意見だとかアイデアがどんどん出てきてそれを一緒に僕がえ具体化具現化え実際に体現していくっていうようなことをオンライン様でやっていると。 というところでぜひぜひサロンっていうのもやってるのが面白いかなと思ってます次7つ目何かっていうとスマホで仕事してながら移動するっていうところですやっぱり移動距離は ID に比例するっていうふうにあの結構言われてるみたいにやっぱりスマホで仕事を完結させることによってよりハードルがく低くなります例えばパソコンを開くって結構な労力ですよねパソコンを開いてパソコンで仕事をするってなるとやっぱりスイッチを入れないといけないんですよ けどスマホで仕事をするっていうところをしておくといつも使うスマホを、えー、仕事の道具に使うことができるんで結構簡単にシームレスストレスフリーで結構仕事ができたりします僕でいうところで言うと、えー、音声入力だとかスマホを使って音声入力したりだとかもう撮影もほぼほぼスマホでやってますなんでかっていうと加工のしやすさあとは手軽さあとは撮ってる感がないんで あの普通にいい表情をしてくださる方が多いのでスマホでも仕事した方がより効率的でより効果が高いっていうところでスマホで仕事をするようにしてますそういうふうにもうね仕事もスマホでできる時代なんでスマホでできる仕事をどんどんしていくっていうのが今後の今のいいライフハックなのかなっていうところで9つ目に持ってきました今日はですね9つライフハックまとめてみました実際いろいろとあの細かく説明するとキリがないかなと思ってちょっとショートバージョンで作ってみたんですけどいかがだったでしょうか えー、いろいろと面白い話もあったかなと思います。で、実際これがいいなと思った方はやってみていただいて、またやって、あ、よかったな、これいいな、もっと面白いライフハックがあるよっていう方は、ぜひぜひサロン内だとかでシェアしていただければなと思います。今日の動画はいかがだったでしょうかえー、いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。